おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回のテーマは、風俗において彼女体験にはいくらの価値があるか、です。現代の社会において私たちは皆、時間や労力、体など様々なものを売り買いしながら生きています。その中でも、他の人よりも多くのものを売りに出している人、それが風俗場の方々です。風俗場の中にも色々な種類がありますが、今回の論文で取り上げられているのは、フィーメールエスコートと呼ばれる類型です。 これは日本でいうデリヘルと似た形態の生産業ですが、それとは微妙に異なっており、適当な役がないため。 とりあえずこの動画では直訳で、女性同伴者、という役を当てておきます。この女性同伴者は、女性側とアポを取り行為をするという点ではデリヘルと似ていますが、それとは異なり、いわゆる本番、すなわち挿入も可能であるようです。また、日本のデリヘルでは店に所属する方が多いと思われますが、それに対してこれは、女性が自前のホームページを持ち、予約を取ったり値段を決めたりといった管理運営を自分で行う形態のようです。 一言で言えば、個人経営型で本番ありのデリヘルと考えれば、そこまで理解を外していないのではないかと思われます。そのようなホームページの一例としてはこのようなものがあります。ここにはこのように身長や体重などの身体的特徴や、自分はどういう人間でどういうことが好きなのかといった自己紹介、そして女性とアポを取るための値段が書かれています。 今回取り上げさせていただくこちらの論文では、このようなホームページに書かれている女性同伴者の値段が、どのような要因によって変わるのかを検討しています。先ほど申し上げたように、女性同伴者は自分で自分の値段を自由に設定することができます。このことは彼女らに高い収入をもたらすチャンスを与えてくれますが。 他方であまりに高い値段をつけてしまうと、市場をすなわち男性側に買ってもらえず、客を取れなくなる危険性があります。従って彼女らの値段は、男性側の欲望という市場圧力によって調整されたものであり、そのため、この値段を分析することは、男性の欲望を明らかにすることにつながります。今回の論文では、そのような観点から、女性が自分につける値段がどのような要因によって変わるのか、すなわち男性の欲望にはどのような特徴があるのかを明らかにしようとしています。 方法としては、まず女性同伴者が自分のホームページを登録するサイトをリストアップし、それらのサイトからホームページを抽出しました。そして、抽出されたホームページからランダムに50のホームページを選び、その内容をコーディングしています。コーディングには様々なものがあるのですが、ここでは特に興味深い2つのコードを取り上げます。 一つ目は、女性同伴者が彼女のように振る舞い、彼女となっているかのような体験を提供するという、彼女体験についてで、彼女体験を提供する、という文章が書かれているかどうかがコーディングされています。もう一つは、フルサービスセックス、俗語で言えば本番がありかなしか、です。例えば、先ほど見たサイトでは、このように、本当の彼女としての体験か、ポルノスターのような体験を提供する、と書かれているので、彼女体験の提供はあり、本番はなし、とコーディングされることになります。 結果に移って彼女体験と本番の記載があるかないかで値段の差を見たのがこのグラフになりますまず彼女体験について見ると記載がある女性の値段の中央値は400ドル記載がない女性の中央値は301ドルでした次に本番の記載を見ると記載がある女性の値段の中央値は255ドル記載がない女性の中央値は379ドルでした これらの差が統計的に優位であるかを検証したところ、どちらも優位でした。つまり、彼女体験の記載がある方が害して値段が高く、逆に本番の記載がある方が害して値段が低い、ということです。 この結果から得られる結論は次の2つです。まず彼女体験を提供すると書かれている女性同伴者の方が、書かれていない女性よりも値段が高いことが分かりました。多少雑な言い方になりますが、今回の動画のリサーチクエスチョンに引き付けて申し上げると、記載がある女性とない女性の差額は99ドルで、これは日本円ですとおおよそ1万円に相当しますので、風俗における彼女体験の価値は約1万円ということになろうかと思われます。 この値段が高いのか安いのか私にはわかりませんが、いずれにしましても、男性は疑似的な恋愛に少なくともその値段を払うに値する価値を見出しているようです。 また、非常に興味深いことに、本番ありという記載がある女性同伴者の方が、値段が低いことが分かりました。風俗に詳しい知人が、男性が風俗に行くには言い訳が必要、と言っていましたが、この指摘からすると、本番ありという表現はあまりに露骨すぎて、言い訳をする余地を与えてくれないため、男性側に選ばれず、結果として値段が下がっているという可能性もあり得るかもしれません。 ただ、そもそも本番ありという記述があるサイトは41件中3件しかなかったため、この結果がどの程度一般化できるものなのかは不明確という点には注意が必要でしょう。 最後に、これら二つの結果から言えることはおそらく次のことです。すなわち、風俗に行く男性は、本番という肉体的な接触だけでなく、彼女体験という心理的な親密性も求めているということです。従来の研究では、男性は性欲を満たすために風俗に行くと思われてきました。しかし近年の研究では、男性側には心理的な需要も重要であることが指摘されるようになっています。 今回の研究の結果は、風俗上の側もそのような男性側のニーズを敏感に察知し、単に男性の肉体的な欲望だけでなく、心理的な欲望にも応えられるようなマーケティングを積極的に行っていることを示しているという点で非常に興味深いものと言えるでしょう。今回の動画はいかがでしたでしょうか